ジオウェップは耐久性に優れた高密度ポリエチレンの板を互い違いに圧着してハニカム状にしたもので広げると立体構造となる製品です一つ一つのセルと呼ばれる枠の内部に発生度や採石などの充填剤を詰めるため強度のある構造体を形成することができます。 原材料である高密度ポリエチレンは耐久性に優れており、身近なものではビールケースの原材料に使用されています。公共工事、災害復旧現場、屋上緑化、海外 ODA 事業といった様々な場面で使用することができ、国内、海外問わず数多くの施工実績があります。 ジオウェップのオリジナルは1970年代にアメリカによって開発されました車両や資機材を海から上陸させる際そのままでは柔らかい砂に車輪を取られてしまうためこのようなハニカム状の製品に砂を充填転圧して補強を行ったのが始まりです現在では斜面ののり面保護 河川や水路の護岸、両壁口、支持力補強や路盤補強など日常における様々な場所で活用されていますジオウェップには大きく3つのメリットがあります1つ目は製品がコンパクトであることですジオウェップは軽量ですので人力での小運搬や 材料の展開が可能ですまた、折りたたまれたコンパクトな状態で現場に納入されますので保管する場所を取りません2つ目は施工が簡単であることです軽量のため少ない人数で展開することができさらに展開した後は充填剤を投入して転圧するだけの工程ですので 人員や機材を最小限に抑えて施工することができます3つ目は充填材を選択できることです充填材にはコンクリート、採石、土砂など用途に応じて様々な素材を選択することができます例えば水中では採石やコンクリートを使用し 水面で土壌へと素材を切り替えるといったこともできますまた植物を育てることができる素材を充填することも可能ですので周囲景観に配慮した緑化のり面や緑化溶壁も構築することができます続いて施工の手順をご説明しますまずはのり面保護工の場合 のり面を整えてジオウェップを展開します必要に応じてジオテキスタイルと呼ばれるシートを敷いてからジオウェップを展開してください展開されたジオウェップをアトラクリップとアンカーを使ってのり面に固定しますまた製品同士の接続にはアトラキーと呼ばれる 専用の部品を使用しますジオウェップを展開できましたら中に充填剤を投入します最後に充填剤を均等に整えて完成です路盤で使用する場合には糊面で施工する容量を地盤面で行うことになります次に溶壁口の施工方法です 特に注意するべき点としては必ず設置する地盤は水平であることそして設置する地盤がしっかり支える力を持っているか確認をすることですまずは設置する地盤面を水平にならします続いて展開作業です。鉄筋フレームでジオウェップを広げておき そこへ充填剤を投入しますある程度投入できた段階で鉄筋フレームを外し再度充填を行い点圧しますこれを一段ごとに繰り返し規定の高さまで積み上げていきます溶壁口ですので裏ごめ採石や水抜きパイプの設置など排水処理については 十分に対策を行ってくださいここでジオウェップが SDGs 持続可能な開発目標の実現に向けてどのような目標に貢献できるのかを説明しますまずは9産業と技術革新の基盤をつくろう11住み続けられる街づくりを この2つに貢献することができますジオウェップはコンパクトな資材ですので様々な地域や途上国へ輸送することができます特別な材料などを使用せず現地の資材をそのまま充填材として利用することが可能ですそして災害に対して十分な強靭さを備えた構造物を作ることができます さらに15、陸の豊かさも守ろうにも貢献できます。ジオウェップで施工した場所では、植物を育てることができます。植生の裏面や緑化溶壁を構築することにより、植生の回復や、劣化した土地と土壌を回復し、生態系の保線を行うことが可能となります。このようにジオウェップは、 SDGs をはじめとした環境配慮の取り組みにも活用することができ災害を防ぐ方法としてさまざまな場面でご利用いただけます旭化成アドバンスはこれからも人と自然のかけがえのない未来のために自然環境に調和した工法でより良い社会資本と生活環境を継承し 暮らしに安心と安全を提供できるように努めてまいります。